こんにちはは田洋介でですす今日ののビデオでは最近私がいいいたた絵のお話をしたいと思いますシンプルなスケッチブックに描いた絵のアイディアをもとにキャンバスに絵を描いてみたんですがちょっと前に作ったビデオのシリーズで「デイリードローイング」っていうのがあったんですけどこれ第1日目の絵でデイリードローイングを作った理由なんですが何を描いたらいいんだろうって思ってらっしゃる方のために モチーフっていうのは私たちの日常の周りにいっぱいあってあのそれを実際描いてみるっていう感じでやってたんですけどこれは朝ごはんの卵焼きで朝ごはんの目玉焼きの絵を描いてそこからイメージを膨らませていったって感じの絵で10分ぐらいでさらっと描いたもので使った画材も画材っていうかボールペンとか。 蛍光ペンマーカーですねあとは筆ペンこれらのペンっていいんですけど絵の具で描けばクオリティが何倍も良くなるんじゃないかなって思ってアクリル絵の具とキャンバスを使って描こうって思ったんですけどなんか全然違うものになってしまいました卵とフライパンらしきものとあと鳥がいてとかあの共通点もあるんですけど同じようなアイデアにしようと思ったら なんか描けなくなってきちゃってでパってあダメだいや違うなと思ってこれを見るのやめて新しい絵を描こうと思ったんですねでもまあこれ卵ねとかなんとかっていうのを描くってことでで変えちゃったんですけど私はあんまり計画性っていうのがなくてちょっとそれが短所でもあってだからといってどんな状況でもどんなことに対しても計画を立てなければならないとは思ってなくて あの次々に新しいことをポンポンポンって発見できるっていうか思いつくっていうかいうことなのでまあ計画立てられる人も新しいことを思いつく人もいらっしゃると思うんでそうは言い切りませんけどまあ計画立てられる人の絵の描き方っていうのも素晴らしい絵を描けると思うんですけど私の場合は計画を立てれないこともちょっと長所になるんじゃないかなと思っています。もう一枚 これも蛍光ペンとかあのさっきと同じような画材で描いてブラックライトで光るドローイングなんですけどこのイメージもちょっとキャンバスにしようと思ってちっちゃいキャンバスにまた描いたんですけどでなんかねこの絵になっちゃったんですけどこういうふうに変わりました。 でさっき計画立てれないことが長所だって言ったんですけどこれでペインティングをこんな感じで描いたらいいなと思ったんだけどちょっと思ったのがこうなったのこうなったのでいいんですよ電球の部分が気に入ってるのでまた新しく電球を描いてまた違うイメージでこのイメージをもとに何枚も何枚も新しい作品ができてくるんじゃないかなって思いますけど。 やるかやらないかちょっとまだ決めてないですけどそういうやり方もありかなって思います。でこのスケッチブックだけでも二十数枚の絵が描いてあってでほとんどの絵私気に入ってるのでいくつかのキャンバスとかに描くアイデアが一つの絵からできるとすれば二十何枚からは多分100とか200のアイデアが 100, 100枚とか200枚の 絵がそれだけのアイデアで描けちゃうということになりますよね。そう描くもののアイデアっていうのは、もうそこら中にあって無限に絵が描けるのではないかと思います。というわけで今日は、私の描いた作品についてお話しさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。